参りました。ゆうで す, うす。息子が作ったオリジナル曲結びを踊ります。結びはフリーの曲と考えておりますので、よろしければどんどんチーム m でお使いください。また、オリジナル曲が欲しいチームがおりましたら、どうぞお声の方をおかけください。はいで、今日なんですけど、見たの通りあの人数少ないので、えー、踊り子の。 ゆいさんの方とこのあと二の歳のやく君の方あの花を添えていただけますんではいどうぞよろしくお願いします。 よさこい有心の皆さんありがとうございました。え私も初めてえー